おっと何いいねマリオカールえイーこれでいこう完成かよーナイスああそこ苦手だった気がするー苦手ってか初めてなんだけどねてかレ ー, トレート低すぎだろこれ、ね 俺、まン俺、3桁じゃねえかクソが。マリオカートまあ俺、DS で終わってるから、マリオカート、DS で終わってるから、俺、マリオカート。興味出なかったんだよね。でも、最近になって興味出始めたっていう、アドリブ。車がね、一番乗ったり。おっと あー、後のかった、はい、今んとこ結構いい感じコインも取ってねいいえ待ってうん、あれナイス何ナイスすナイス あぱコーナーリングはやっぱりバイクの方がしやすいんだけど逆にドリフトっぽいコーナーリングをすぎて逆に無理やていった緑コーラーもうそ う, うやってそこで逃げいよよしどうしくそっくそっ なんで落ちるんだよ下タクそやんけ俺下タクそがマリオカートしてみたのにあそっかそういうことか ただ前に進むだけダメってことな。絶対そこで使うもん。じゃあ一位取りたいよな。さすがに一位取りたああ、キラ。キラゼロすぎ。ああ、乗れないよね。やっぱり。一回も乗れないよね。今日コイン十枚ね。 弱い弱い4位かよ4位かまあまあだなレインボールードしゃ早<笑>くなると多分強いと思うんだやってっかよし行くぜスタートダッシュミスんないね ね全全えー、もう本当に苦手かよホントに。 マジかかああサンダーおめえらってきてたのらサンダー<笑>やっさいますかねっっと やば うわあうわあおーおい絶対これ1位なんか取れるわけねえだろよあだから俺怖い っ, つったばっかじゃねえかおいゴミがよケー。いや今のうまい 今のは緑コーラ投げるのはうまかったんじゃない<笑>よいしここで俺が 1, 1を取るということを皆さん覚えておいてください<笑>よし、3年コーラ、3年コーラじゃねえよ、こ、はい、こで視聴率を保って、今回の順位は4位です。ありがとうございました、うわまた4位え、また4位かよまた4位かよ<笑> いやあああかあ上位取れそうだったのにじゃあスタンダードバイクでこれで行こう完成やばいやばい1位1 位, 1位おいみんな見て1位だよやったー、ね、俺は何件か言わないけどあ、俺は何件か言 わ, ない言わないけどまあ、俺も沖縄です、はい、俺も沖縄です はい1位です2位です皆さんチーいたいめっちゃポイポイですいいゲームやんすよいや何今何おいラケ ン, ラケン あのマリオってあの色がさ USJ のさよく見て なな い, かいやー横にいるね。い オッケー1位取れるこれは1位いけるぞこれは1位いけるぞみんな見てくれこの俺が1位を取ったぞやっと1位を取ることがちゃんとできましたコード動画に収めることができましたこの調子だったらもう1回1位取れそうです頑張っていきますうまくない俺えちょっと待ってうまくね え, 俺 え, うまくないえ そのねあれ、俺急にうまくなった気がする。三<笑><笑>位かよ、<笑>おいそこ、おい、おい二位取れると思ったにそこ三位かよ。